僕間違えてあちらの集落側の方行っちゃったんですね。通りで大変なわけだ。歩くのが。ここを歩くのも大変なんですけどね。僕にとっては着物だから。だいぶ上り坂を進んでいます。そうですね。このまま進み続ければ。 ここにあるんですけど、こちらに行くと、観音橋と出世観音があるそうです。ショートカットにもなります。なんですが、コースの順路に従って、福洋楼、バンガロー村、それから公文堂跡、それから2階建てのトンネルを見てから観音橋と出世観音を見てまいりたいなと思っていますで。ごめんなさい。今マスク外している状態なんですけれども、僕の周りには誰もいないことを確認した上でマスクを外しています。人とすれ違った場合はすぐにマスクを着用するつもりでいるので、ご了承ください。 確かにここから道路温泉の宿見えますね相当近づいてはいます先ほどに比べるとなんですが順路に従って進んでいきたいと思いますこのままなんか不思議な洞窟を見つけましたこれ一体何だろう何でしょうねなんかよくわからないんですけれどもちょっと怖いのでここから撮るだけにしておきます もう一度地元の方にお尋ねしましたところ、この道をまっすぐ行くと、また Y 字路が現れるそうなので、これを左の方に行きまして、こちらの道が狭いらしいんですけども、そちらを通って行けば、六葉楼バン万ロー村に行けるそうなので、そちらを目指したいと思います。あれですかねあれかな 見づらいかもしれませんが、あちらは次の Y 字郎みたいです。こっちに行くととんでもない方がここに行ってしまいますので、左側に行ってみたいと思います。ちょうど標識も見えますので、確認しながら進みたいと思います。バンガロー村がこちら。 出世観音裏参道とあるんですけどこっちですかねこっちみたいですね危なくなったらすぐ引き返すという方針で散策を続けたいと思いますさっきこちら側に進んでいく人影を2つ見たので向かってみます確かにバンガロー村って書いてありますね日差しがだいぶ強い なるほど確かにこの方角に奥養老バンガロー村があります営業しているかどうかは分かりませんし今回利用する予定はないのでこの道を進んでいきたいと思います<音楽>にしてもそんなにいい道ではありません気を抜いたら足を滑らせて転んでしまいそうな感じの下り坂です それにしても道を間違えてしまったわけなんですけれども、それでもなんとかリカバリして、ここまで戻ってくることができました。ここから先の目的地はそんなに多くはありません。せいぜい4、5箇所ぐらいでしょうか。その程度だと思いますので、まあ、ゆっくり焦らず、慌てず、この道がこんな感じで急だったりするので、本来であればこの格好はふさわしくないというのは重々承知します。でも僕は、食べる着物なしです。着物で頑張らないと意味がないので、頑張ります。 本当にこは道りで来るべき場所じゃないですよ。まあ、それでも道りで進んじゃうんですけど、僕は。とにかく慌てないことですね。慌てない、慌てない。もうすぐ、下り坂終わるみたいです。はあ、長かった。いいつは足を滑らせるか心配になりましたよ。地面はこんな感じに、葉っぱの絨毯みたいな状態になってまして。 こちら明るみになっているのでそこは気をつけたいところですね。 僕と同じようにハイキングコースを散策中の方々2組いらっしゃって道がかからないということで大変苦労していらっしゃる場面に出会いました。マスクを失礼します。もう誰もいないので。あの地図通りに進んでみたところ、ビレッジ。看板がありましたね。中瀬遊歩道、今、何かの災害で公文堂跡までしか行けないということになっているので、 えー、っと、さっき聞いた話ではこの先だって言うんですけど、ここで合っているのかなちょっと行ってみますか。本当にこれは道なき道みたいなところだ。本当にここで合っているのかな よかった。人の声がします。どうやらここが奥養老バンガロー村のようです。あともう一ふんばり、この階段を登っていきたいと思います。<音楽><音楽>はあ、ここですね。奥養老バンガロー村。よかったよかった。間違えたかと思った。 当分の後こちらだと思いますからこのまま進んでみたいと思います。<音楽> 川のせせらぎがとても近くに聞こえます。ということは、目指す港分堂はとても近いと思いますので、だいぶ時間も使ってしまいましたけども、やっと一つ目の目的地に到着した感じですね。<音楽>なるほど。バンガロームってキャンプ地なんですね。 だからキャンプをしに来た人たちのための小屋が建っています道なりに進むということですからこの道でいいんでしょうかおあれはあれかな大分のンどうやらここみたいですねもうまもまく到着できそうです行ってみましょ う, うわあこれもまた草履には厳しい<笑>よいし。 これはまあ、大変。どうやら、ここが、この場所みたいですね。はあはあはあー、あ、なるほど。はあー、なるほど。草履でどこまで行けるかな。 なんだかとても景観のいい場所に来ました。いやーでもではないかなって気はします。江分堂あと切り抜いたような感じになっているので、ここは単に養老川の一部分かなという気がしていますね。 おそらくなんですけれども、このまた急な坂の向こう側に高分道跡があるように思われます。何かそれらしいものも見えますので、こちらを目指したいなと思います。<音楽> 避難経路もあるんですけれども高分道はこちらとは書いてありませんねこれはちょっとありがたい本当にこの道で待っているのかなここにも避難経路としてはだんだん立ってませんね本当にここで大丈夫なんだろうか あれ、また妙なところに出てしまったから若干心配にもなりましたけどどうやらこの道で間違いなさそうです中瀬遊歩道はこの先にありそうなので向かってみますいやたくさん汗をかいてしまいました無駄なことをやりすぎましたね道端に柿がなってました多分渋柿だな普通には食べられそうにないな 紅葉シーズンの到来にはまだまだ遠いと言われていた養老渓谷に少しずつ紅葉の兆しが見え始めてますね。こんな風に黄金に輝いています。向こうにトンネルが見えてきました。ちょっと見づらいですけれども、塚越と書いてあります。この塚越の先に中瀬遊歩道ありますので、向かってみたいと思います。 トンネルの内部こんなな感じになってますどうやら途中からはゴツゴツした岩のような感じになっていたり、まあ、ここはコンクリートそれもそんなに長くはなくてまた再びデコボコした表面の内壁に変わってます。 誤 っ, ってあれが公文堂跡じゃないかなと間違えそうになったんですけどやはりあれは公文堂跡ではなかったですねこのトンネルを抜けた先に中瀬遊歩道がありまして公文堂跡新しいので皆さんにお見せしたいなと思いますたった今塚越のトンネルを抜けましたずーっと上り坂ばっかりだったんで今度は下り坂しかも最初の頃に比べたら楽ですねちょっと楽をしましょう だいぶ日が暮れてきました。早いな、日が落ちるの。向こうに人が見えますね。向かってみましょう。多分、あそこが公文堂です。 まあ、随分かかってしまいましたが、ここが高文堂跡入り口です。ここに中瀬遊歩道の案内出てますが、この道に沿って行けば高文堂跡見ることができそうです。高文堂を見次第引き返して、すぐ目の前に2階建てのトンネルあるんですが、そちらを通って観音橋に向かいたいと思います。 いやー綺麗な場所ですよ川のせせらぎも美しいここに来るまでに3時間かかりました遠回りをした会話ありましたけどどうやらそれっぽいところにいましたけど ハイキングコースの地図に乗っていたのとはちょっと違うかもしれないんですがここが幸文堂ですというわけで中瀬遊歩道を U ターンして戻ってきました次は2階建てのトンネルをお見せしたいなと思います ここが2階建てのトンネルです。すぐ脇には川の家という温泉旅館あります。では、この2階建てのトンネルの中へ入ってみたいと思います。この2階建てのトンネル、正式には競栄トンネルというのだそうです。作られたのは昭和45年だそうです。ずいぶん古いトンネルですね。 いやーここもいろいろと年季が入っていて若干怖いなさて2階建てというのはどういう意味なのか果たして見ることができるんでしょうかあっそっかあこれだこう見るべきなんだちょっと意表を突かれましたけどようやく2階建てのトンネルの目で確認することができました 残る目的地はあと2つです観音橋と出世観音を回って養老渓谷駅目指したいと思いますというわけで京へ向こう山トンネル歩ききりましたなかなか楽しい体験をさせていただきましたさあ次の目的地参りましょう急がないと真っ暗になってしまいます急ぎます